今日はこちらののステップアゴンのエア私もこの車初めて見るんですが、この車299万円からということなんですけれど、車としてはお買い得モデルということで、以前紹介しましたノア x あちらもお買い得モデルということで、ステップーゴのエア、競合モデルになると思いますので、装備の違いを少し見ていこうと思います。 余談なんですけど、こちらに関しては、ハイブリッドモデルになっていますので、まあ、少し高いものになっています。まあ、このように e h v というとハイブリッドモデルとで。ガソリンモデルは299万円からと、まあ、いうことになっていまして、まあ、装備がどんなものなのかと、まあ、いうことを見ていこうと思います。でまず、パッと見て思うのが、このステアリングで。ステアリング自体は、こちらもウレタンになっている。 ハイブリッドに関してはもちろん、ウエーターンだということになって い, なっています。ぱっ、まあ、とこうノアボクシーと比べて違うところっていうのが、まあ、車のコンセプトでもやっぱりそう思うんですけれど、ノアボクシーはもうとにかく機能を追求すると、でステッパー号に関しては、まあ、デザインを追求すると、まあ、その辺の思想の違いが、このエアーとノアボクシ ー, ノアボクシーの車とで、かなり違いが出てきてるんだなということをすごく感じます。で このようにトリムの部分もそうですしこのシート自体もそうなんですけどこういったリビングの貴重のファブリックこういった素材を使っていたりとかノ、まあ、アドロクシーもこういったデザインのものもちろんあったりするわけなんですけれども、まあ、ステッパーゴンもこういった表皮をんだくふんだんに使うで運転席もシート自体もかなり上質な形のシートになっていたりしますし で、助手席をこのように見ていただいても、まあ、助手席も安っぽさっていうものが全然ないシートになっている。で、3列目に関しても、まあ、ノアボクシーは、ちょっとペラペラ感っていうのが目立ちましたけれども、こちらのステッパゴンに関しては、まあ、割と重厚感のあるシートになっていると、まあ、いうことで、かなりこう、見た目の違いでうまくこう、カバーしているっていうところが、まあ、正直あるところなのかなというのが、私自身感じるところになります。 こちらはまハイブリッドなので、このようにセレクター自体もボタン式のセレクターになっていたりとか、ナビ自体もまこちらは一番高いナビが付いていたりとかしますので、こちらま安いナビももちろん選べますし、バリエーションも3つのバリエーションがあったりしますので、この辺はまそれぞれ予算に合わせてま選べばいいところなので、特に差異というものはないかなと思います。あと違うところというと、あとは まあ、この辺のマップライトに関しても基本的にはま同じものがついています。まあ、LED かハロゲンかによって違いというものはもちろんあると思うんですけれど、まあ、あと違うところというと、まあ、こここれマニュアルエアコンになっていますで。ノアボクシー自体はマニュアルエアコンではなくてオートエアコンがついている、まあ、この辺なんかはやっぱりノアボクシーの方がまあ僕なんかはいいかなって思います。でこれ運転席をとにかく 運 転, 席運転席から操作しないと、あのつまみだけを開いたとしても、送風しか出てこないんで、夏場暑い時なんかですと、暑いからしか出てこないと、まあいうのがあったりして、少し使い方としては悪いなというところはあるんですけれども、まあ、その辺が装備として、少し違うところかなと思いいますすあとははこここちちららもそううですで EH-EV なのでこのようにセンンターコンソーコソルがついています。 ま o、あ、a も一番安いグレードのものでもセンターコンソールっていうのはハイブリッドになるとつくとは思うんですけれどもこれもハイブリッドなのでセンターコンソールが付いているという仕様のものになってあとは2列目に来るとこの大きな違いというのはここのチェアテーブルでステッパーゴンはもう伝統というかチェアテーブル RP5 からの時代からそうなんですがチェアテーブルがしっかりとこのように備わっているということに なりますでノアに関しては、フィックスという仕様だったんですけれども、あちらに関しては、チアテープが片側についていてで、もう一つはサイドテープがこのシートの横について、いったものになっている、まあ、その辺の違いになっているということです。あとはもう、決定的な違いというのは、仲寄せシートを廃止したノアに対して、ステッパー号に関しては、仲寄せを新たに採用したと。 いうことになります、まあ、それによってロングスライドができる、まあ、ここの部分ここのコイールアーチの部分を逃がすことによって仲寄せできてなおかつ後ろまでロングスライドできるとでこのままの状態で後ろロングスライドするということになると、まあ、ここの足元のクリアランスっいうのはもちろんなくなるわけなんですけれど、まあ、ステップアゴンの意味だと思ったところはこの3列目のシート自体はたたまなくてもちゃんと ロングスライドできるとというところここはすごく使い勝手としてはいいかなって思いました。ノアボクシーは畳まないとロングスライドできないです。どうしても後ろのシートが当たってしまうので。でステップアゴに関しては、畳まなくてもロングスライドできます。ただ、この背もたれがちょっとこう当たるんで、背もたれを少し立ててあげなきゃいけないんですけれど、まあ、その程度でロングスライド上使えるんで、それはすごく使い勝手としてはいいところかなって思います。ただ、ディメリットというのもやっぱりあって、仲寄せして、 でロングスライドさせるのはいいんですけど、やっぱり今日私、座った感じでいくと、やっぱりちょっとこの運転席、運転席側の助手席、こちら、運転席側の逆転シート、助手席側の逆転シートが近いと、ちょっと狭さを感じます、窮屈さをすごく感じるで、人が乗ってなくても少し窮屈さを感じるぐらいなんで、人が乗るとすごく窮屈さを感じる。 でまあ、今はいいんですけど、夏場とか暑いときになっちゃうと、もうとにかく暑苦しい感じっていうのがある、でも逆に、こちらの窓側に関しては中寄せになっているので、すごいクリアランスが空いていると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、まあ、窮屈さはな い, ないからいいのかなと思ったんですけど、実は窓側はもちろん窮屈さはないんだけれども、内側に関しては少し窮屈さが残る、まあ、そういったデメリットっていうのも。 仲良せには合うということになりますまあ、そこをどういう風に取るかということですで、ノアボクシーに関してはおそらくその辺の中屈さをなくしながらもロングスライドができるということにおいて価値があったとまあ、いうことなのではないかなって私自身思ったりまあ、しているところではあります、はい、で、3列目に行きますと3列目に関してはこちらは RP ごとのキャリーオーバーになっていてシート自体は まあ、表記はもちろん変わっていたりとか、こういった折り目なんかももちろん変わっていたりとかするんですけれども、基本的にはシート自体は変わってないといったものになっています。で、最大の違いは何かというと、前回の動画でもお話ししたんですけれども、ステッパーの場合ですと、パンク修理キットしかありません。でパンク修理キットっていうのは、ちょうどここの助手席の下のところ、 こここのところにパンク修理キットがあるんですけれども、ノアボクシーの場合ですと、後ろにスペアタイヤがありますで。もちろんパンク修理キットもあるんですけど、ノアボクシーの場合はオプションでスペアタイヤも選べる仕様になっているので、後ろの ラ, ケラゲージの部分、ここの部分、下、ここにスペアタイヤが収納されるものになっています。 広さを持ってるんで、まあ、やはり、ね、スペアタイヤが欲しいというユーザーの方もいるんですやっぱりでスペアタイヤがないとちょっと心配だよねと単なるパンク修理キットだけだったら少し不安だよねっていう人も中にはいますでもホンダの車は今スペアタイヤがない状態でもう作られちゃってるんでどうしても後ろのこのシート自体を格納するスペースっていうのはノアボクシーよりも狭くなってるでなおかつ ここのラゲージのこのカチとのクリアランス自体も狭くなっている。でもその代わりここの3列目の足元の空間は広くなっているっていう。まあ、そこもやはりノアとボクシートで少し物の作り方、着想というものが少し違っているところっていうのがあるとまいうことになっています。はい。まあ、なのでまあ、こちらは床下がるのでまあ、もちろんメリットもあってここの部分。 窓を遮らないで中の開放感というものを常に出すというメリットももちろんあると思いますし跳ね上げの場合ですとここのところがかぶってしまうので開放感として3列目の開放感としては少し悪くなってしまうという面ももちろんあるんですけれどももう一つ跳ね上げと床下格納の違いということころでいうとスペアタイヤが詰める、詰めないという違いというのも大きく出てきて。 かつ密室の広さ、この床下の収納の部分の広さというものに違いが出てくると、まあ、いうことになるというふうに思います。はい。で、まあ、後ろを見ていただくと、後ろはこのような形で、でソナー自体も4チャンネルのソナーが備わっています。まあ、ノアボクシーに関しても、 ノアの X に関しても日本チャンネルのソナーなので、まあ、この辺の安全装備に関しては、そんなに変わらな い, というのかなとは思いますけど、まあ、細かな調整であるとか、機能に関しては、やっぱりノアボクシーの方が少し上手なのかなという気がします。まあ、シビックのセンシングをそのまま載せている、キャリーオーバーになっている車だと思うんで、まあ、そういった想定で考えると、やっぱりノアボクシーの方が、ノアボクシグのセーフティセンスの方が、一つ上手なのかなという気がします。 あとはこのように、ここが違います。ここが、こ, このハイマウントストップランプでウィングがあって、ウィングにハイマウントストップランプというのが付いていますけど。まあ、このエアーという車は、ハイリー向けの車かなと思いますので、まあ、中にハイマウントが付いたらしよ う, うものになっているということになっています。であともう一つ、こちらです。で、エアーに関しては、今のところこのように、スチールオイルの設定が今まだ、 あるのかないのかまだははっきりはしてないんですすけど、まあ、今ののとととこころあるにしかななないというりますなのでそういうところから考えてみるとやっぱり車の見た目を良くするっていうのがかなり重点を置かれた作りになっているっていうのがこのステッパー号になってくるのかなという気がしますちなみにこの部分ちゃんと吸音材が張ってありますなのでこういった車内騒音なんかもしっかりと高くなって作られていす 1インチの仕様のものになっていて、これはスパーだと同じものになっています。色合いが少し違うだけで前に関しては吸音材というのは特に付けられていない。こちら EHEV ですけど、前に関しては吸音材というものは使われていないとああいう仕様のものになっています。はいまあ、実際には車を持ってみてみないと何とも言えないところではあるんですけれども、まあ、今回はこちらのステッパーゴンの